本番では、作戦後に目指して、楽しく、いきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、いらっしゃい。まいど。よさこい。よさこいよ。 手すって「時は君のよナーキングよ」yeah.「よーっ!」 「この前はけば夢はず やってままいりました手走りの時間だよ手うありがとうございました ありがとうございました。ありがとう